どうもあの今日お招ききいいたきた。だまましありがとうございましたえこの研究は、えー、と最近福生橋大 学, 大学がです、ね、ソーシャルデータサイエンス研究部っていうのを作って結構有力な人をいっぱい集めたんですけどこんな名前なんですけどあの結構ガチで理系の人もいっぱいとってて元竹先生って若い方なんですけど、えー、と最近統一研からこちらに移られて。 ピ、え、ア、ー、になられた先生であの1月にちょっと共同研究でもしませんかとか言って雑談してたら突然こういう話が間違ってきてほとんどなんか元竹先生のアイディアで僕は計算しただけなんですけど僕はあの、えー、自分がやっていたことをほとんどあのバイオロジーにしか使ってなかったんですけどその元竹さんがそのもうちょっと。 一般的な話に関係あるじゃないのとか言い始めたので、ちょっと形にして、えー、研究してみましたっていうやつ で, で、これは、えーあの、プレプリントになってます、でこれ、出たのが4月の13日っていうことで、あのここで話したいから、どうしてもそれまでにプレプリントかけって言って、プレッシャーを受けて。 強引に帰ったっていたとう感じで先週ちょっとかなり苦しい状況になっていたんですがちょっと頑張ってプレプリンを書いてきましたで、えー、とこれは本竹さんも、えー、問題意識なんですけどから信号とは何かっていうことに興味があるっていうのすごい物理学者っぽい興味ですけど信号って何なのっていうことに非常に興味がありますかということなんですね でシグナルとは何かっていうのはいろんな定義があるんですけど、まあ、通信論的には、えー、シグナルっていうのは送信者が送った信号がシグナルですなのでなんか暗号化されてて見た目上ノイズにしか見えなくても、えー、それは俺が送った信号だって誰かが言ったらそれはシグナルなんですなので、えー、送信者が、えーあのー、わかんない場合今例えば設置とかやってますけど ああいうのは受信した信号がシグナルかどうかっていうのを判定してるんですけど、まあ、本当はそんなことはまあできないはずなんです、ね、なので、えー、とここではどういうふうに考えたかっていう と,、えー、とノイズじゃないものをシグナルとするっていうこと で, でノイズっていうものはランダムの信号でランダムとは何かっていうことを考えてでランダムじゃないものは信号とみなそうっていうそういうこと 考考ええたたらどうかっていうかとといこを、まあ、本武さんは考えましたでちょっとあの簡単僕そんなにサーベイできるほどこのぐらい詳しくないんですけど、えー、そもそも信号を今までどういうふうに考えてきたかっていうのを例をいくつか挙げたい例えばシャノンエントロピーっていうのは、えー、これはあの情報量を計算していて、うん、もしこれ i っていうのは i 番目の記号の出現確率で。 えー、PI6PI ってまあ物に出てくるエントルピーと同じ格好してるんですがもし、えー、全ての記号が同じ確率で出現したら、えー、もし記号が N 種類やったら PIN 分の1だからこれ、えー、PIN 分の1入れて、えー、やると、えー、これ全部同じだからあマイナスログ N になってここ N 分の1で I ってバトって1になるから要するにマイナス<笑> S ってログ N っていう数が出てくるんです、ね、だったら えー、っとこの信号を計算して<笑> S が 6N 以下だったらランダムじゃなくて信号かっていうことにすればいいかっていうとこれは1個問題があって有名な話なんですけどまず、えー、そういうふうにすると順序情報がないのでなんかあの意味のある文章のエントロピーはあー小さいのいいんですけどめちゃくちゃシャッフルしても記号の出現確率だけだと変わらないから。 えー、意味のある文章 と,、えー、と全くシャッフルして意味がなくなっちゃった文章は同じエントロピーだから、えー、そうするとあの信号あ要するに12乗入ってないから信号じゃなくなっちゃうっていう問題が起きちゃうのでこれは万全じゃないんですねでもう一個の問題は、えー、と記号じゃなくて連続する二つの記号を確率だと思うと当然確率差変わっちゃうので えー、確率の単位をどう考えるかっていうので、進、え、行、ー、の状態は変わっちゃいますなので、一見、これで良さそうなんですけど、順序情報が入ってないっていう問題と、それから、えー、何を情報の単位だちょっと、状態をどう定義するかで変わっちゃうから、それを考えると、えー、これはまあちょっと万全じゃないのかなっていう話になります。 えー、それであの、えー、と僕らが考えたのは、えー、たくさん識別があった時、えー、自分以外のものと全て無関係なものはノイズで要するにノイズのないものをシグナルと考えるそうするとなんかポツンと1個だけシグナルがあって残りが全部ノイズだったら、あのー、シグナルだって分かんないんですけど、えー、そういう状況は考えてなくてたくさんチャンネルがあってそのうちのいくつかが、えーあの 同期していたらそれはシグナルでそうじゃなかったらノイズだというふうに考えましょうということを考えましたでそれはなぜかっていうとこのようには純粋な乱数はないので乱数に見えるだけで実際の背景には同輪形が存在して全てのシグナルを作っているはずなの で, のでそうするとシグナルっていうのはそういう 非線形多自由度系のシグナあのアップトとプのいくつかの変数が同期してるだろうから、えー、<笑> 1個だけ、えー、あの秩序だ出してるけど、他とは全然関係しないと起きないだろうから、えー、シグナルになってるからには、ある程度の個数が同期していて、残りは同期してないっていうことが起きてるんだろうっていうので、定義したどうかって話を考えました。で えー、この場合の問題なのは自分以外の信号とは関係してない信号ってどうやって定義するかっていうのが問題です。でありがちなのは、えー、相関係数を使うっていう考え方で、えー、これは、えー、J っていう方がサンプルで I の方が、えー、変数。I 番目の信号の J 番目の値。だからあるチャンネルのデータがラージエムコ観測されましたっていう時にどの 信号とどの信号は関係してますかっていうとありがちな相関係数を計算するということなんですけどこれとあのこの相関係数がいくつ以下だったら無関係と定義するのかがまあよく分かんないっていう問題がありますもちろんこの相関係数を t 分布に変換して多重比較補正して 0.01 以下だったら関係するみたいなこともできない そうするとあの M を無限大に飛ばしていった時にですね、えー、とどんなわずかな相関係数でもあの偶然では起きないぐらい、えー、大きいってことになっちゃいかねないので、まあ、この種の、えー、と M サンプラーあった時に N 個でやるっていうやつは サンプルをでかくすると、どんどん優位性が上がっていっちゃうので、これ N が、N ってチャンネル数ですから、チャンネル数、まあ、N 自由度計っていうのを考えたときに、N 自由度計どのチャンネルが出場変数ですか N の無限大飛ばしていくと、すべての、えー、とチャンネルは他と優位に相関してますっていう答えになっちゃうので、あのえー、そうすると、 なんか適当な M で適当な PJ を止めたらここから信号台みたいな話になっちゃうので、えー、まあそういうことはしたくないで別の、えー、と考え方としては同時性確率を考える話で、えー、とこう I と I' って別の変数に対して、えー、と J に対して分布を考えたきに同時性確率が、えー、とそれぞれ の, どあの 数のの分布の積と一緒だったらばこれはノイズだと思うっていうそういう考えがちょっがあるんですけどこれは M が十分大きくないと分布が定義できないから差が分かんないんで、えー、と あ, あ, あんまり使い勝手がよろしくないとかそういう問題があります。で今回どういうことを考えたかっていうと発想の逆転でノイズのモデル化っていうことであのこれは元竹さんが言っていることなんですけど あいわゆる彼は、えー、今ディープラーニングやってるんですけどもともと物理から出身でデータサイエンスとかやると例えばあの画像データがあった時にデノイジングをする時に何やってるかっていう と,、えー、と真の画像と今ある画像との差を計算してそ の, あの差の分布があガウス分布になるっていうふうに仮定してガウス分布の えー、誘導が最大にになるるようにノイズを定義するっていうことをするんだけどものすすごい違和感があるってうんですねそれ普通物理はあの意味があるほどモデル化しようとするんだけどデータサイエンスの方はゴミの方をモデル化してでそっちがガース分布だっていうことでさっぴくとであのそれ今も続いててあの最近こうあのすごいブームになっている。 あの画像生成 AI っていうのがあってあれステーブルディフュージョンっていうアルゴのを使ってるんですけどあれってよく見ると写真、画像の方をモデル化してんじゃなくてあのサッピーたノイズの方がガウスになるっていうガウス過程だっていうことをあ仮定してサッピぴいノイズがガウスになるようにあの要するに最初乱数からあれ誰だろう<笑><笑> すいません、なんか知らない人が出ますけ<笑>えっと、あの、乱数分布、うんあの、乱数の方をモデル化してやってるんですよね。ステーブルディフィジョンっていうのは、えー、ある画像にだんだんノイズを足し て, て、ノイズにして元へ 戻, 戻すっていうディープラーニングをトレーニングすると、乱数から出発しても、 あの画像が出てくるっていうそういうやつなんですけど、その時デノイジングするとき何やってるかっていうとトリマルックノイズの方をガースープにするっていうことをひたすらやっているっていうことをしています。で、そういうそういうすごい違和感があるっていうんだけど、あのこういう こ, この考え方をしたらそのえっ、ー、とあのそういう違和感のある、えー、考え方を物理系に使えるんじゃないかっていうのはえっ、ー、と元竹さんの発想です。 でえ、えーと、どういうことを考えたかというと、すいや、と分か、えっと相関、えっと、したのはノイズとして、ノイズじゃないもののシグナル。 パッと相関してないのがノイズを入れる相関して動いてるものがシグナルである、えー、相関して動いてるものがシグナルなんですけど実際にやってるのはだから機械学習と同じで相関してないものを選んで選ばれなかったものをえっ、ー、とその乖離法的にシグナルとみなそうということで あのシグナルの方については何も言わないっていうことでできないかっていうのは彼は考えてる、はい。それで、えー、そうするとさっき、えー、あのすみません、集中行為出てる人が知ってるように、M サンプルで、えー、これ、<笑>サンプルの数が、これはあの信号なんですけど、えー、同じ信号に対して 何, 何個サンプルを取ったかっていうことが、その同一けてどういう関係があるかっていうののの、まあ、ポッチュレートなんですけど、 えー、とこういう考えでいいかどか分かるんですけどたくさんサンプルがあるっていうことは、えー、時間間隔が短いことに相当するでしょうっていうふうに考えましたでちょっとしかないってことはスカスカなんだから、えー、と時間が長いっていうことに関係してるんでしょうっていうふうに考えましたちょっと何が起きるかっていう と,、えー、と仮に す、え、べ、ー、ての変数が有限の相関関数を持って減衰してあ相関時間をもって減衰するとするとこっちの時は、えー、っとあの相関時間より短いで観測があるからシグナルだってわかるけどこうなっちゃうと相関時間が短いやつはノイズにしか見えないでしょっていうことになるんじゃないかと考えました。 なかなかなかえ相関時間が短いっていうのは、えーと、だからその相関時間っていうのは、今、この観測点よりも短い時間つける、えー、と例えば、相関時間がこれぐらいだったら、はい、こっちだったら検出できるけど、こっちだったら検出できない で, できないですよね、だからサンプリング定理で考えたら、うん、そこの観測点よりも狭いところって、そもそも議論ができないっていう考えでいいはずですよね。そうですそれで OK 議論ができないから検出できない。っていうことですよ。それで、そうするとこれ、あのいわゆるあの統計的な考え方とどう関係しているかというと、一般に統計はサンプルが小さくなると検出量が下がるっていう考えとするわけですけど、えー、と統計で、えー、サ, ンサンプル数が小さくなると検出量が下がるっていうのは、えー、背後に同一角形があると思うと、 えー、と観測間隔が長すぎて相関関数よりも長い時間のサンプルしかないからああ秩序になって見えないというふうに考えればいいんじゃないかと考えたので、えー、とあるデータがあったときにサンプル数をあの意図的に減らしていってどんどん減らしていっても、えー、と依然として秩序として残るつまり乱数じゃないようなものはシグナルだろうという定義したらどうかというふうに考えます。 そ, その時にそのデータ の, あの固有周波数を相関する、まあ、要は同期的に動くその固有リズムみたいなものによってこのなんていうんですかそのスモール M とラージ M の, その最適な塩梅が変わる気がするんですけどいや固有リズムがあるってこと は, それは相関値は無限大なのであいいの M がの極限でも 減衰できるとというこす、ね。サインカーブってことですから減衰しないので<笑>それは全部シグナルですああ、うん、サイン、はい、サインに対して相関値を計算したら無限大ですからどんなにサンプルが少なくなってもあのオーダーに見えるからシグナルだっていうことになるわけですよあさ あ, ここで<笑>あ あ、僕ンン多分取ってるデータのダウンサンプルをしていくのかんですかダウンサンプルしていくんですある M 個のサンプルがあったときにそれをなびいていってどんどんちっちゃくしていきます。それでちっちゃくしていってもえっ、ー、とあの乱数にならなかったらシグナルだと思うってことを考えますそ<笑>その、その… じゃまずダウンサンプルするときに取ってくる最初の時間帳自体はある程度、そのあるリズムで同期するんだったらその同期するそのリズム何周期分のデータが入ってるかでその1周期分入ってるのかもっと100周期とか入ってるのかあ、まあ、そ, のそれによって結果変わったりしないんですか それは例えば2サンプルでサインかどうか区別できないでしょうって話ですよね。はい、ですし、固有、ね、うう周波数、速い周期の動機なのか、長い周期のゆっくりした動機なのかでも変わってくるのかなってちょっと思ったんですけど。長くっても相関長も無限大ってことは絶対同期してるから、あの区別できますよね。あできるはそれで えー、それをどうしようかっていうのであの私があ散々やってると使われた話になって、えー、とこの、えー、i チャンネルあって J サンプル取りましたっていうまず特異字分解しましょうっていうことで、えー、と一応あの授業では特異字分解を丁寧に説明したんですけどセミナーでまたあれをやると時間が終わっちゃうので特異字分解は皆さんあのご存知っていうことでしゃべらせてもらいますすいません特異文化は えー、n×m の行列があったときにこれを、えー、と n×l の行列と l×m の行列の積で表して、えー、かつう列ベクトルがあ単位ベクトルになるようにして重みはこの対角行列に押し込んだような分解でこういう格好になります。 でこれは、えー、とラムダ L が全部違うような分解ができた場合には一時性があるけどそうじゃない場合には一時性がないです。で、もし、えー、と全部ノイズだったら、えー、この ULI っていうものも全部あのノイズつまりガース分布みたいになってるでしょうっていうふうに考えてガース分布からずれてたらそれはノイズじゃないんでしょうっていうことを 考えました。で、えっ、ー、と、で、ガウス分布をどうやって計算するかっていうと、この、えっと、<笑>れこ書い<笑>えっと、えっと、ま、あいいよ、口で言ってもいいですけど、で、ここで、 えー、っとシグナルっていうのはどう定義されるかっていうとこの VLJ を見れば、えー、どんなシグナルを検出したかがわかる。だからある N について、あのー、この ULI がガース分布だっていうのを仮定して、えー、これは海上分布っていってガース分布する変数の事情の分布なんですけど、えー、この累積確率を考えて。<笑> えー、これが十分小さかったら、えー、これがあの、えー、こちらの VLJ で、えー、規定されるあ信号と対して、あのあガース分、ちゃんとあの信号として定義そうじゃなかったらイズ、えー、だろうというふうに考えることにしました。 でえー、とどんな風になってるかっていうと、ちょっとこれも、さっき、えー、と授業では説明したんですけど、えー、ここでこれを説明してるとあ大変なので、ちょっと勘弁してほしいんですが、もし、本当にガース分布だったら、ガース分布を仮定して、ある値よりも大きいっていう確率、累積確率を計算してあの、チャンネルごとにですね。 チャンネルごとに計算したその値っていうのはこうガース分布で外れてれば小さな値になるので、これちょっとこの伝統的に分かりにくいんですけど、1マイナス PI をプロットすることになってるので、1マイナス PI が1のあたりのところが、このすごい外れてる、こういう外れるところで、それらのところはマったれになるということが期待されるので、こういうところがあったら、これはノイズじゃないと。 で、どの ULI を見ても全部真っ赤だったらそこには信号はないよというふうに考えようというふうに考えます。で、あもし、えー、こういうピークあったらどんな信号を検出したのっていうのはこっちの VLG を見ればどんな信号を検出したかわかるでしょうってそういうふうに考えることにしました。で、えー、っとここで一つ問題があって、えー、っとこれをあの 気づくのに10年ぐらいかかってつい先に気づいたんですけど、えー、とここで海上、えー、分布を計算するときに、えー、この L 番目の成分の標準偏差を、えー、と入れないと海上分布にならないんですけどこのシグマ L をどう推定するかっていうのがあんまりよくわかってなくて何も考えずこう全体で ガ、えー、スあの標準偏差を計算していたんですけどそうすると外れ値がいっぱいあるとあのそれに引きずられて標準偏差がデカでかめに出ちゃうと、まあ、平らにならないんですねで実はなんか10年ぐらいなんで平らにならないんだろうってすごい悩んでいて全く気づかなかったんですけど、えー、と去年のととか一昨年の暮れぐらいに あの こ, これがピークがあるからだっていうことに気づいてですそのなに10年気がつくようなアホなんですが<笑>でそれで、えー、とどれかを外れにして残りをガ、えーとあのがングだと思うと大変になるってことが分かってんですねこれは、えー、と要するにあの十分あの外れ値を除、えー、かないで、えー、とピーチを計算してた場合なんですそうすると え標準偏差大きめに出ちゃうから、P 値が、えー、と小さめのところが、えー、と増えちゃうので、えー、とあこれ逆か、えー、シグマ A1-PI だなシグマ A1 から、えっ、ー、と、あ、いいのか、えー、1-PI で、えー、P が大きいところですね。あの だから こ, こ, ですここは P が1のところなんですけど、1のところ偶然で起きる。シグマがちっちゃくなっちゃっ大きめになっちゃったけど、本当はすごい外れてるのに、あんまり外れてないと思われて、偶然度が下がっちゃうから、それが起きる確率は、ああ、すごく大きいよと思われちゃって、こっちが膨らんじゃってこうなっちゃうんですよっ、えー、といろんなシグマ L を推定してやると、えー、とこんな風に。 0.5 にすると、なんか本当はまったりはずみこっちにピークが出ちゃって、平らなときだけ、えーとあの、ここが平らになる。平らだっていうのはど う, う, うに定義したかっていうと、このヒストグラムの分散を計算して、その分散の、えー、とミニマムになるところを探せば、正しいシマエ L が見つかってで、何を排除したかっていうのも、あ決まるはずでしょうっていうふうに考えるべいくっていうことに。 なんか一昨年のくれぐれもに気がついてですね。えっ、ー、と、それであの今回の計算にもそれを使ったりです。あすいませんはい。時瓶の先ほどの図なんですが。次の時瓶の大きさの計算。それは非常に大きな本体で、結局えっ、ー、とこうなるように瓶を調整しちゃってるからあの結構恣意的だと思います。変な瓶にしちゃうとどうやっても耐えられ な, ないので。 それは非常に、あの、この方法のまずいところで。あの、これはすごく綺麗な場合だけ書いてありますけど、いつもこうなるかって言ったら結構微妙です。あ、すみません。えっ、ー、と、今その時の、えっ、ー、と、本来だったら。うん、えっ、ー、と、これだから、マザノが入ってる時ですよね、外れ値が入ってる時ですよね。 これを外れ値は入れてないんです。あ、入れてないときだと。ああはい、で外れ値が入ると、まっ平らにしてもここにピークが残ります。残るんですよね。えっ、ー、とだからそのときの外し方っていうのは、うん、上から順番に外してつくるんです、ね。だからえっ、ー、と式一を例えば 0.01 にしといて多重比較分散して 0.01 から外すっていう前提で、はい、えっ、ー、とシグトマイルを変えてってまっ平らなのはどこですかって言ってそのとき外れたものが あのったにっっっいのののでななららだからなんか自己な、うんうん、なんかのこう上からサンンププリングををどどどんどん飲む、うん、削ってってててその時の分散を計算しこててラトンが出てくるるからそそそここみたいなそうそうですとやっててととしては同じです。同じですで、えーっとえー、こうやっといてい えー、M が 0, のとあ0に持っていっても、えーと、ピークがここに、えー、残るような、これはあのへ、1個1個は変数ですから、M イコール0のピークで持っていっても、えーと、ピークがあー残ったら、そのピークはあの十分相関時が長いから、オーダーになってるだろうということを考えました。 で、えー、とちょっとこれはなんかここでは常識だったらしいので<笑>あの、セミナーでは説明を走らせてもらいますけど、えー、とあるピーチを考えて、そのピ、えーチが例えば 0.01 以下だったら偶然だと思うっていうふうに考えあ、偶然じゃないと思うとしたら、えー、と変数が N チャンネルあるから、えー、例えば2万チャンネルやったら2万分の1の確率が偶然で起きちゃうので、 それを補正するために、えー、とベンジャミン・ホーエン・ベルグっていうんですけど、えー、N 番目にスモール・ヴに小さい、えーえー、変数が B0 以下かどうかっていうのは、N 分の N×B0 よりも小さいかどうかで補正するっていうことを、あこれは多重比較補正するとこうなるっていう説明は、授業でもやったんですけど、うん、なんかここでは m 一の人は習ってるっていう話だったし。か M2 以上 セミナーなのでそこはまあちょっとともかく多重比較も細いしたピ、えーチで足切りしているってことだけは、まあ、ここでは分かってもらえればいいことにしますでえっ、ー、とれこれは、ね、はい。ちょっとその M が0にとっていうのと時間ッ差が無限大に対応するっていうのはどれぐらいのちょっとそ こ, こはピンときてもいい これは仮説的にっていうだから僕らは普通やるときはあ観測だけがあって裏に同一角形あるかどうか分かんなくてどんな同一角か全然分からないのでだけどその中でどれがしくナるかって見ようと思うと同一角形を 仮, 仮定しなくてもどれか知 り, 知りたいと思うとあの M を小さく持ってった時っていうのは結果的に。 えー、っとその時間間隔が平均的には長いんだろうっていうふうに考えたっていうことですよね。まあ、とはいえ、実際にはんていうんですか、時間が短くて M が少ないっていうシチュエーションがあるわけじゃないですか。<笑>あかこれだから、えー、っとさっき質問が出てましたけどある、あるデータを取ったら、そこからリサンプリングしていくので。 相対的的な時間間隔を自動短す例えば100サンプルアップしたらその中でサンプルにして13分取るとかやるからあのここの幅は一定ですよ。でさっき出た質問はそもそもその観測の時間間隔がその K の一応あの特徴的な長かったり短かったりで影響しちゃうじゃないのっていう話で、まあ、それは確かにその通りだと思うんですけど一応あの実験をしてる人は あの何回かサンプリングしたときにあの定常状態からサンプリングしたと思ってるっていうのはまあ前提ですよねでえっ、ー、とあの同り化で何使おうかよくあの迷ったんですけど懐かしのグローバルカップルのアースを使いました<笑>えとこれ見て知ってる人って多分なんかあんまりいないと思うんですけど<笑> 僕は皆さんぐらい、皆さんって陰性の人ぐらいの頃に流行ってたモデルで、もうみんな知らないと思うんですけど、あのもう東大を去年か一昨年ぐらいに定年大会になった金久栗彦っていうすごいカオスの、多重のカオスの権威みたいな人がいるんですけど、その人が、えー、と若い頃に考えたモデルで、えー、とここの F っていうのは、こいつは、 えー、fxa, a がパラメータで x は変数なんですけど、これあの、カオスになってて、a がある程度以上大きいと、これは一時有度カオスになることが知られています。今日もその話はしませんけど。で、それをいっぱい足すと、えー、とカオスが打ち消し合って、同期して、秩序が出ますっていうので、金、え、子、ー、さんは論文を書いていたんですけど、えー、ここでは、あの 一部を宿題にして一部をノイズにしたかったのでこの、えー、と結合係数を金子さんのオリジナルモデルと定数なんですけどこれを乱数にしましたでどういうに乱数したかっていうとまず、えー、と G の II' っていうのは I 番目の変数と I' 番目の変数の間の結合係数なんですけどこれは、えー、ともし自分との結合っていうんですよね の場合には1 -C にして、えー、自分以外との結合の場合には、えー、と こ, あのここはなくなってこっちだけだよっていうあったりしだから第2項はあ自分でも自分以外でなくてもあるんですけど、えー、とここだけはあの自分との結合の時だけはあこの値があるよみたいにしてここに、えー、G11 をかけてやってこっちに、えー、と自分以外、まあ、ここに自分も入っちゃってますけど。 で、これが過去の自分の関係で、これ過去の他人の関係で、全部足して N 分の1で平均したものと、それから自分自身をこういうおみでかけて次を作るっていうのをやりました。で、A も乱数化されてて、A っていうのは平均が 1.75 で、1-A の部分が、この乱数は01の一応乱数なんですけど、だから、 えー、とこのマップはカオスかどうかっていうことも乱数だし結合が強いか弱いかも乱数みたいなモデルを作ってやる と,、えー、とグローバルカップル マ, マップラッティスの秩序層 と,、えー、とカオス層が共存して、えー、とこんな感じの絵になりますでこの絵は、えー、と両方向が変数で、えー、とこれ1万変数ですでサンプルはあー100で、えー、と 100, 100回走らしたんですね 初期値はただの一応乱数です。でこれ横方向はこれ時間には並んでなくて縦方向も 横, 横方向も両方ああのチャンネル方向もサンプル方向もあの階層的クラスタリングをされちゃってるので、えー、とこれ、ち<笑>さくて見えないからわかんないと思うんですけどこれ、えーとあの、左から右にそれぞれ、えー、番号が弱くなってるんですけど。えー ここからずーっと行って、最後まで行って、またこうこ行ってまた最新に戻ってみたいになってます。で、これ、あの色ろの違いは、えー、3状態で、これ見ると、えっ、ー、と、3つの値を取る状態が、えっ、ー、とオフス、オフピークみたいになって、えー、3つ出てきてて、それらが共存していて、大部分はノイズみたいな状態になってます。で、これ見たら、 えー、と難しいことをしなくても別にどこが変数だか分かるんですけどテストなので、えー、このシグナル変数をどの変数がノイズかっていうことを検定するだけで出せるかどうかっていうことを考えますだから最終期だとかそういうことは与えないんですね単に、えー、と VLI を見て比が数になってあの M の小さい記憶を持ってる時にピークが残ってるかどうかだけを見て えー、ピークが残っていたら、えー、そいつがどんな VLJ をお仮定して得られた、えー、ピーク変数なのかを見て、えー、どういう数字が見るっていう作業でこの3つを自動的に、えー、探すことができるかどうかっていうことをあのやりましたでえー、っとあのかなり、えー、<笑>あの調子がよろしくないんですけど えー、MS の100個なんですけど、えー、これを、えー、10個あの取って、えーと、ランダムサンプリングしました。で、そうすると、えー、とあのここになんかこんなになってますから、これ、最後ゼロになっちゃうのはまあしょうがないんですよねあの。標準偏差をゼロに持ってっちゃうと え全部あの、要するにガラス分布で表示が0を持ってったら、全部 P 値が小ちさちくなっちゃうから、全部選ばれちゃうので、そうするとどれも選ばれなくなっちゃうから、ヒストグラムの分布も0になっちゃうのは、それはしょうがないんですけど、ただあの理想的には、だからさっきのこういう感じのあになってほしいんですけど、なかなか厳しくて、実際には、あの こんんな感じしかなりませんでも、えー、とこの辺にあの下がるところがあって大体これが 0.005 ぐらいなんですよ。でその時なんかこんなふうになりますでこれ本当にいいのかどうかいまいちよく分かんなかったんですけど、えー、これは何やったかっていうと。 えー、っと、MS の数を変えてですね、MS が8個、要するに何個リサンプリング数を変えて、8個のときと14個、これがだから、えー、っと、このキベンツでやった中から8個取るか14個取るかだから、平均的な時間間隔が14個の方が短くって8個の方が長いんです、8個の方がえー、っと、あの実用変数を検出しにくいので、えー あのリサンプルしたごとに、えー、と こ, ういうこういう人が計算して、えー、とここに入っているものを選んで、えー、それぞれの変数が1000回中何回選ばれてたかっていうのをヒストグラムでさすがに、えー、とあの百個中8個しか選ばないと相当選ばれにくくなってえっ、ー、とあ 一番選ばれやすくても1 0 0 410個しか選ばなくてピークはこの辺にあってあの、えー、70ぐらいで、えー、と14にするともっと選ばれやすなので、えーとまあ、こっちも減ってるからどうかっていうオーナーであるんですけどここを見ると確かに、えー、サンプリングをあ数を減らしていくと選ばれにくくなってて でまあ、あこの場合はこの角が伸びてるから、うんあのえー、ここからここまで、えー、間隔内で、えー、サンプリングで選ばれてるものっていうのが減っていくから、えー、確かにえ選ばれてるっぽく見えるんですで実際でこれ何を見たでいかよく分かんないんですがこれ適当なんですけど上位300個の、えー、この横軸の平均みたいなのを例えば取って上から。 全部で1万変数があるんですけどそのうち、えー、300変数が、えー、とどれぐらいのところにいたかっていうのを見てやる と,、えー、と M が変わった時にどういうふうに減ってるか見えると思ったんですけど横軸は、えー、と M 分の1なので、えー、とこっちに行くほど M がちっちゃいです、ね。<笑>でなんか<笑>それやらせっぽいんですけどなんか減ってってどっかでサチっているように見えるので、えー、確かに、えー、となんかいくつかの変数はその。 えー、とあの円はあ小さい曲に持ってってもあの選ばれ続、えー、けるんだろうみたいな円になっているように見えます。でこれをもうちょっと定量的にやろうと思って、えー、とこういう式を考えたんですけど、えー、とこれはどういう式かっていう と,、えー、とこれが、えー、と上位300個で平均の、えー、と選択数でえっ、ー、と N0 っていうのが、えー、とこの選択数を0に持って行っても残る全金数です。で、本当は0に持ってきたいんですけど、さすがにあの現実の形で0に持っていくのは非現実的なので、の M リミットっていうなんか小さい数があって、0じゃなくてそこに収束したらもう、えー、とこう要するにこの式はわかりにくいんですけど、 えー、ms が m リミットになったらここは、えー、とマイナス無限大なのでここはゼロになるよってことで要するにあサンプル数を十分小さくしていったら、えー、n が n0 になるよっていうそういう式なんですけどこれは、えー、とこれ横軸が縦軸はあの ni300 のログなんで、えー n、あので ni300 は指数エクスポネーネンシャル ms 分の1で えー、と減ってきますよっていうあの、えー、式になってるんですけどそれをまあログで書くとこうなる。で、えー、点に対してフィッティングするとまあこの3個ぐらいこう離れあの飛び出してるのをっとこういうふうになって見えるので、えー、とこれを見る と,、えー、とこの N0 っていうのが、えー、と353ぐらいなので、えー、上位300個の えー、平均旋回中何回選べるかっていう、えー、あの値は、えー、と小さく持ってっても353個になるのかなっていうような結果が確かに出すことがあるできてで M のおー小さい極限を持ってったら確かに、えー、とガーシュンベル外れるようなものが残ってるんで、えー、そういう場合はどんな信号を選んだのかっていうことを見ないといけないので、えー ここの信号を見てみたら、なんかこんななんんんかですよ。で、なんかこれ何も選べてないじゃんで三周期に何もなってないじゃんとか最初は思ったんですけどこの実際にじゃあ ms=8 の時選ばれてるものを見あの選んでみたらちゃんと三周期が選ばれててつまりどういうことかっていうとこれ見た目がなんかすごい乱数っぽく見えるんですがこの 3つの、えー、と周期とどれも優位の相関を持っているそういうベクトルがこれだったんです、ね、これ見るとなんか3周期選ばれてとても見えないんですけど、えー、今の基準で選ばれている変数を見て確かに3周期のやつが選ばれているのであのここまで3周期だっていうことを全く使ってないんですけど同一でああ同一だっていうものを捨てていくことによって 結果的に3、えー、周期のものが選べたっていうことで、そのいわゆるノイズをモデル化することで、どっちを出すっていう機械学習でよくやられてる方法が、こういう物理の同率化系でもできるんじゃないかというふうに、えーえー、我々は考えるいまであの、僕がやってるのは、えー、とバイオインフマティクスなので、本筋はこっちじゃなくってですね、えっ、ー、と、あの、 この側のものは全部、あの同理句ができてるんだから同理規約が、えー、と定義できないものでも同じことができてほしいという思いがあるので。はい、ごめんなさいち、ちょっと前に持ってシグナルとしてたくさん引っかかってきている。これが一個が出てくるか。えっ、ー、とこんなふうにあのいくつかのチャンネルが選ばれます。この中は全 部, 全部シグナル項目は。 実際はだからノイズも少しかかっちゃってますよね。ああ、そうか、それがノイズ<笑>完全にシグナルを 100% 取るってとこまでは性能がなかったですかあ、分かりました。と今、3周期っていうのは、その3つが出てる、ポンポン、ギャーンと伸びてるっていう、さっきの時系列の方で見ると。あのこれはだから えっとこの辺、の、えっと、あすみません、えっと時系列でで大丈夫ですか？これこういうところが選ばれたってことで す, ですよね、うん、でその時のえっと選ばれた時系列の、あすみません、すみません、3周期回を検出っていうのは、これはやっぱり3周期じゃないんです三つ周期になってるんですと思ったんですけど、低い、低い、高い、低い、低い、高いみたいな。 まあ、そういうふうに、ねまあ、一応見たら三周期になってるかなっていう気もしたんですけど、うん、でもあの、えー、例えばこの辺見たときに三周期だって分かってると三重<笑>は思いますけどここ見たときにこれ三周期ってなかなか思えないんじゃないかなと私はふと思ったんですが、うん、どうなんですかね。でもこれ今、えー、と周期性っていう部分に関して っていうは、えっ、ー、と、だか時系列の、時間方向の情報っては入れてない。んで入れてないです。であれば、まあ。全体的にその値として三つぐらいになるっていう。値体的に三つになってるの。圧倒的に三つにはなってないですね。ないですよねえ、だって、これ、えっ、ー、と、これ、あの。位相がずれてるので、うん、これ全部足しちゃったら。平均は。あの。す、さ、あの。 三つのピークじゃないので、この三つに同時に相関しようと思ったら、さあの三ピークってのは出てこないですよこの時系列で編集したところですね。そうですね。だからもうになっと思いますけど。だからあの要するにシグナルを定義しなくてシグナルを検出することができるということができたんじゃないかとはまあ我々は感じ。 でノイズのモデル化ステーブルディフュージョンとかはノイズのモデル化をするだけでシグナルを残してもらわけですけど、まあ、同じことを GCM としてきたんじゃないかと我々は考えています。だちょっとだけ違うのはその M が小さいっていうのをあの相関時間の長さだと翻訳するっていうふうに考えたっていうところがちょっと違いますけど。うん でえーとえー、本筋は、えー、とあ僕のこれは元竹さんが興味で僕の興味はあメインの興味はそっちじゃなくてあのそんな道理教育が見えない自然現象しか分からない場合に、えー、同じことができる、えー、ようじゃないと僕の役には立たないので、えー、と遺伝子発現プロファイルということでこれは全くスタティックなデータですよね。 えー、と遺伝子が4万8667事件で、えー、と855人の患者のが、えー、んかまけどのデータでなんかラベルがついてて何のラベルだか僕よく分からないんですけど TCGA がダウンロードしてきたんですけどなんかこっちの方が多分深刻なんですかねで、えー、とこのラベルと整合的な成分があるかっていうのを調べてみると えー、例えば、えー、とこの4万895サンプルからあ28個、えー、リサンプリングしたある、えー、と特一、えー、分解の VLJ の中に P が 0. 点これなんか相関してるの嫌いかもしれませんけど、検定すると相関してるっていう結果が出てきますなので、リサンプルするごとに、えー、とこの一番相関している。 やつを調べてそれに対応する、えー、と U の方の、えー、とガースループ使って検定して、えー、残すっていう作業を何回も何回も繰り返します、うん、でこれは MS5 の時何回もこれ1000回かなんか繰り返した時の、えー、と全体のピーチの分布プなんですけどまあこれここにもまずかピーが立ってるのであれですかこう平らになってこうなってるからこういうシグナルがあるのかなと。 い う, ふうに、えー、見えます、うん、で、えー、とさっきと同じようにあこれだと100回なんですけど100回やった時に何回選ばれるかっていうのを見るととっても見にくいんですけど100回選ばれると数が2 0 ° 4、えー、0だと2 2 ° 2 ° 2が減ってで見えるからやっぱり、えー、とリサンプルの数を減らしていくと、えー、あのガース分布じゃないと思われている遺伝子の数は減っていくように見えます。 でさっきと同じように、えー、今度はさっきとあの見てれば違うんですけどこれは、えー、と950回、えー、1000回やったうち950回選べた愛の数っていうのをプロットしてるんですけど、えー、その数が、まあ、こういう何を取るかっていうのはかなり恣意的な話なんですけど、えー、そうするとやっぱり、えー、これ指数関数的に減っててどっかでサチって見えるので、えー、とさっきと同じ えー、とフィィッティングですね、これが H0 が MS を0に持ってった時の最終的に残るえと変数の数あ、変数の数っていうか、持ってった時のえと九の950回以上選ばれる遺伝子の数で、で、まあ、これ M リミット、この場合なんか M リミットは0になったんですけど、一応 M リミットもフィッティングにすると、えー、M サンプリグゼ0に持ってった条件でなんか収束して、 62個ぐらい残るよみたいな結果62二で1000回中950回以上全体、えー、化される遺伝子が62個残るよみたいなことが出てるだから、えー、と偶然かもしれませんが、えー、裏に同立学系がなくっても、えー、と GCM と同じ 解, あの解析をして秩序、えーまあ、変数で今の場合はがんの、えー、とラベルに 相関するような変数が選べたってことであの本竹さんが考えているこの世には乱数なんかなくて全部同力学系で作られていて人間はその、うん、わけわかんないのが乱数だと思ってるんだっていうふうに考えることでシグナルをあ検出できるじゃないかっていうのをスタティックのデータでも、えー、あのやることができてでなんでスタティックのデータでも OK なのかっていうとえっ、ー、と ここに書いてあるんですけど、通、え、り、ー、理学だと思った場合には、えーと、シグナルとして検出される確率っていうのは、えー、と自己相関があ有限だってことで、相関時間が減っていくんですよね。で、この t っていうのがさっきの時間間隔なので、t は f 分の1っていうことにすると、この検出される確率は指数、エクスポネーネンシャルマイナス f 分って減っていくっていうのが、 えー、GCM のときに見えていた、えー、とこのグラフで、えー、と遺伝子発現プロファイルのときには、えー、とどう思ってるかっていうと、えー、ガース分布だと仮定したから、えー、とこの U の大きさとともに減っていくっていうことなんだけど、えー、このシグマ事情っていうのはサンプル数の えー、比例するはずだから、M 値で減っていくだろうと、えー、いうことで、円、まあ、が小さい方が簡単に、二、えー、分かって見えちゃうから、偶然で起きてるって見なされちゃって、ピ、えーチはあの小さくなりにくいんだけど、それでも、えー、と説明できないぐらい、えー、ガラスもずれてるっていうのを起きるようなは、円が小っちゃくなるほど、えー、厳しくなっていくんだけど、それでも残りやすが本当にく。 で両方とも質関数になってるっていうのは、えーとまあ、全然違う式でやってるんだけど、えー、これが一致してるのはこっちがそもそもあの裏に通り曲があってなってるからそれを要するにだから何ていうんですか、ね、授業中に講義の時になんであのガースブックになってるかわかりません、えー、あのランダム行列で考えたらガースブックになってるって保証は ないんですよい、ね、と言ってたんですけど、まあ、かなりヘリクスっぽいですが元々が3っぽく考えるとこガースブープになってるのはガースウップじゃなくてこの相関腸が減ってってるのを検出してそれをガースだって言ってるだけではないかという解釈ができるよっていうところまでは一応話が進みましたでまあ一 応,、えー、と一応無謀なことを考えていて、えー、とこの番組は非常に一般的なので もっと一般的な、えー、場合に使えることができて、えー、この世界にあるスタティックな統計的な検定を全部あのダイナミカルな相関調の、えー、観点から考え直して、えー、考えられるんじゃないかとかいうようなことをちょっと頭がおかしいんですが考えていてできたらまあすごいなと思うんですけどただまあその僕もこの。 遺伝子発現プロファイルと GCM って全然関係ないものがこんな同じ式でフィットできるって夢にも思わなかったのでちょっとこれは偶然じゃないのかなとあの思っていますでも他のものでやってもまああったら素晴らしいんですけど、まあ、そこも色んな可はくないと思いますがえっ、ー、とであのえっ、ー、と えー、とであの、授業を受けていた人にあのあの説明なんですけど<笑>、えー、この前の時間で僕はあの僕が使っているこのガウス分布と仮定して発電値を検出するという方法はあよくわかんないけど M がちっちゃいときに強力で M が大きいときはだめですって話をしたんですよ。で、なんでだかよく全然わかんなかったんですけど、えー、この本崎さん考えたことが正しいとすると、 なんで M がちっちゃいときだけいいかっていうと要するに相関長が長いあのこういうがんの、えー、モデルのときにこれ人が違うわけだしこういうのをあのサンプルが、えー、と小さかったら時間が長いって言っていうのかよく分からないんですけどでもこういうラベがついてるってことはなんか漠然となんかがんがだんだん悪くなってるみたいなことを想定してるから多分イメージ的には えー、一人一人のっってているわけけじゃないけどなんか時間が入ってんだと思うんですよねあの健常者と患者っていうのは一般的にはあの時間が入ってないってイメージがあるけどけかけあの何もしないで患者は健常者に戻らないから暗黙のようにやっぱり健常者と患者をサンプルしたらあ健常者から患者に向かって時間は流れてるはずなんですね。だとする と,、えー、とあそういうダイナミックシステムがあって 相関帳の長さっていうのを見てるっていうのがサンプルが小さい大きに関係してるというふうに考えることもできるかもしれないのでそうするとなんでこの方法が M が小っちゃい時だけ強力なのかっていうのを説明できるんじゃないかなというふうに私は今ちょっと思うでそうすると、まあ、これもかなりいい加減な話なので分かんないけどなんでガースウートが出てくるのっていうのも えー、とあのちょっと根拠が出てくるしみたいなことを今考えています。なので、なんかここにいる人であの一緒に研究したいなって人がいたら、なんかデータ解析一緒にやりませんかみたいな話をして終わりにしたいと思います。 後半の実データの方の話で、はいはいえー、P 値のヒストグラム出たときに、えー、1-B が小さいところにピークがありましたよね。これですね。このときに、これそのまま BH をやったわけではない。はい。こ の, この、えー、とデータに対して、そのまま BH を使ったわけではない。多重性補正。こっから。いや、あの、えっ、ー、と、 あのだからさっきのやつで、えー、とここからあの標準偏差を計算するときにここを除いて標準偏差を計算しているので除かれたものがあのシグナルだっていうふうにあれ考えてます直接 BH ほど使ったわけじゃないっていう意味がだ か, らだからそういう意味じゃん、えー、と一個一個は、えー、とあのこれを 入れた ま, ま BH やってるから、うん、あのそういう意味じゃよろしくないっていうのは確かだと思います、うん、あくまで、えー、っとそのヒストロラー最初の7とこを選んでるだけなので、うん、なんか定量的にちょっとずれてるっていう可能性はもちろんあると思うんですけどね、うん、本当はこういうピークはあっちゃいけなくてあてここって、あのー、P が1のとこだから普通のえー、っと ィーセ e c 2とか分かりますあの遺伝子発現プロファイルをからあ発現量に差があるものを選ぶっていうステートオブアートメソッドがあるんですけどそういうやつは、えー、と動作を見るとこういうところはこっそり捨ててます。あ例えば、えー、とサンプルのうちあのゼロが多いものを捨てるとか ん, なんかそういうことをして。 こういうピークが出ないようにやってるんですけど爆笑時期にあって残るんですけど嫌だからみんな何なんか別の基準、うんうん、898個中500個以上ゼロノンゼロが入ってるものだけ残すみたいなことをしてこっそり捨ててるんですけどそういうデータを捨ていないと本当は残るんですけどああ、ですよね、たただからただこういうのが残ってると普通はうまくいかないんですが、うんうん、今は1グラムはフラットっていうことしか使ってないからこいにピークがあったって。 フラットになるとこのシグマは変わらないので影響されないですね、はい。シグマは影響されない。そうですね。ええー、とだからバウスで考えた、うんえー、ときにええと高い方のやつを取り除いていったときに平均ゼロにシグマあそっかだからシグマが具体的な値は別にどうどうよくて、ね、フラットになっているっていうのは大事そうです。わかりました、ね。 えっと、あのちょっとょっとしてたらあのは、データのところで、はいはい、今分からなくなっちゃって、先、え、生、っと、もう一回。はいえー、とだから、えー、まず4万8660の遺伝子があって、そこに895に患者のがんのデータで、このラベル、僕、なんだかよく知らないんですけど、TCGA がダウンしたので、ラベルがついてて、なんかこっちに行くほど、状態がひどいよい、ね、そうですね、たぶん。 ステージとか書いてあるとか多分そうだと思うんですけどでこのステージに対して相関がある、えー、ベクトルはあるかっていうと例えばある MS281 回取った時のあるリアライゼーションにおいてはなんか P が 0.03 みたいなのがあってだからまあそうこれだから単調に増えてるとか減ってるとかそういうことなんも考えてなくて単にダベルか下がるかだけどでそして であのリサンプリングするごとに P が一番ちっちゃくなるような VLJ を取ってきてそれに対応する ULI にガラス分布を適用して発れ値を計算するということをたくさん繰り返してそれぞれの遺伝子が何回選べるかというのを統計とったんですでちょっとこののの右のグラフは先生特異値分解したときのエレバンあるエレバ番目がこうでした。 でえー、とそれは何 か, か, か具体的にはか、まあ、確かにこのションはそう思ってあだからそのエンニチメント解析のしたかったんですかとかまあ何かお<笑>意味じゃないかどうかっていうのはそれは今回はやらなかったですね<笑>そっちの興味は今回はあんまりなくてあ の, あのレビュー終わりやれって言われるかもしれませんが僕が知りたかったのは こういうグラフとかこういうグラフが成り立ってるかどうかっていうことだけだったんで、うん、あ, のあんまり選ばれた遺伝子が意味があるかどうかっていうことは今回はあんまり興味がなかったんでやらなかったんですけどただ一般的にはあの得意字文化で選んだ遺伝子はエミジメント解析すると大概がんに関係あるパーソルがヒットするからやれって言われたらやるけど多分ヒットしてると思います。 どうぞ。あ、すみません。えっと理解はあのざ雑な理解は確認したいんですけど。はい、すみません、えー。あ、いや自分のあの雑な理解で確認したいんですけど、<笑>そのえっ、ー、とえーとえーと、n が大きくて m が小さい場合、はいがい。い, いかって、はいうのが次第にあったと思うんですけど、そのえっ、ー、と独占料の補正に対してそのサンプル数が少ないサンプル数っていうかその少ないっていうのがその独占料多いことでその なの多数派みたいなものがはっきり見えてくるっていうことでそのサンプルが少ないことでそのなんあの時間ごと の, その 波,、うん、波の形というかパターンの形の種類が減ってそれはあの、うん、いろんな種類でこうなん見たときにガウス分布を作る可能性が減ってくるというかそういうことだと思った。な どうですかであの時系列が背後にあるっていう説明がメインで行われたんですけど、はい、な, なんか そ, それによらない理屈があるんじゃない、まあ、そうかもしれません、<笑><笑>それではなくても成り立っているような、まあ、そうですね、そういう可能性はもちろんあると思うので、でこういう理解をすると、なんでガアスブーが出てくるかっていう、その説明できなかったところが、説明できるって言ってるだけなので。<笑> 例えば人工データで時間のない関係ないようなものを作ったってそうするとやっぱ そ, うそれによらない理屈が来たら、うん、まあそうかもしれませんその辺はだからよくわかんないんですけど僕らこういう主張をしてるだけで証明があるかって言われたらそれちょっとわかんないです、ね、ただあまりにもなんかいつもガスウッドが出てくるので なんか不思議だなと思っていたんだけど、対ランダム行列だけだとスープになるに弱かったんですけど、こういうふうに考えるとなんか出てきておかしくないかと思えるんじゃないかなって言ってるだけなので、証明ってどうすればいいのかちょっとよくわかんないんですけど。もう一つか。はいどうぞ。あの今回だからノイズを消してって、はい、残ったのがシグナル。そうです何。はい じゃあその削ってったやつはノイズだったのかなっ、えー、とそれは見てる VLG 変えたらシグナルなる可能性がありますね<笑>今はえと GCM の場合はあの第一主成分でやっちゃったので第一主成分で引っかかっての3周期だけですけどもし他に別の周期があった場合にはその別の周期の方向にもガースブックからずれるから別のシグナルは ちょっちってますい検出逆にそのもう、うん、値としてはですだから小さい方の固有値からずーっと順番に見ていったきに何かこうすごい漠然としたイメージなんですけどなんかノイズがこうどんどんいろいろなノイズが下の方の固有値に溜まってってなんかどっかからこうシグナルっぽいのが出てくるのかなってったしたんですけど。実は理想的にはだから えー、とこういうグラフが得られなくなるんだろうなとうあの、シグナルじゃない方向まで、こういう値が下がっちゃったら、平らしか出てこないんじゃないかなというふうにわれわれは思っていますが、それ要するにあの、そういうことでシグナルが入っているかどうかは、形ス的じゃないかなと思ってますけど、まあ、あくまで枠組みの話なので、ケースで本当に持ってくるかどうかっていうのは。<笑> よくわかんない。です<咳>ここ出てるんで、そう見う、良かったんですけど、さっきその三周期あるっていう話は。だから、そのヒストグラムを見たときに、こうなんか三つに分かれてるよう。で、このところで、その、ガクンと下がるのは、三つあるっていうのは、なんか関係あるんですか。<笑>それは考えなかったけど、そうかもしれないですね。構造が出ちゃってるかもしれません。それはちょっと、すぐすぐ後で考えて。<笑>それはちょっとそうかもしれないですね。 VLJ とステージの相関とか取られてたんですけど、これは普通に相関値を出して、かっこれは相関はやってなくて、単にあの100回リサンプルして、人ズじゃないって言われた回数が多い順に調べてるので、VLJ と相関コスを取ったとか、そういうことはしています、ね あくまでノイズじゃないっていうことでしか選んでないので、直接 v l d と相関してるみたいなことは使ってない僕、す他の L の部位を見たときに、そのステージ特異的に増加してるとか減少してるとか、そういうのは出るかもしれないですねすそあの、そういう可能性は多分否定できると思いますか。 どうぞ。についていってないと思うんですけど、はいあの、遺伝子発現のデータの方は。えっと、時系列。と見なせるデータなんですか。時系列と見なせるデータではないです。ででとそうすると、えっと、時間話等の。性能性はちょっとよく理解できてなくて、例えば、サーゲットデータみたいな。時系列をバラバラにしても、同じ結果が出る。いいです、ね、まあ、僕らはそう期待してますけど、ただ。 そこまで長い時系列っなかなか取れてないので M が10とかだとリサンプリングできないからこれと同じことはできないですよ。あいやあの、単に時間の順番を入れ替えるぐらいだったらデータのサイズと同じでもできるのかなと思ったんですけど時間の順番を入れ替えても得意地分解には影響しないから結果変わらないです。ということはあの時系列の構造みたいなものを見ているわけではない。 時系列の構造はどこで見てるかっていうと、えー、とあのこちらの、まあ、これが本当かどうかは怪しい話ですけど、えーと、この絵ですよね、M が小さくなったら時間をかけてるでしょっていうところに時系列の両方が入っていると我々は思っています。 えっと、だから先ほどの生物データの場合も、ステージっていう概念が入ってるから、だんだんがんが悪くなってるんだからあの、暗黙のうちに時間は入ってると思ってるんですよね、僕の。あれは、ちょっと分かってないから、人が何百人かいてそうです、その人それぞれの遺伝子の発現っていうのが、なんか時系列みたいなところに並んでるっていうデータなんでした 時系列じゃないんですけど、ラベルがステージっていうラベルがついてるから、えー、と健常者がだんだんがんになっていくっていう時間発展を反映してるでしょうって我々は思っているってですね。ステージラベルっていうのは、2次元のどっちの軸に入っている、はい、なんかその個人のイメージの発言がどうだっていうデータだと思うから、ラベルがどこに入って、と、る<笑>、えっと、人についてるの人に。 898人の人があなたはステージからですってラベルがついてるんですねえー、っと4万8677個の遺伝子を895人の人に観測しましたって言って895人の人にこういうラベルがついてるんですだからそれが時系列時間だと思うとえっと GCM のと えっと時はえっと時間というのはその4万6千ジエムの方の高校時期に入ってるんですか。いやいや、ジジェムの時もこっちです。100回ジジェム回したってことだから、ジジェの場合は要素が1万変わってそれを100回やったから1万回100分になったんです。ね。あす 何が人があ何0か何1何1何3って 何, 何102まで行って次にサード1サード2サード3って行ってコース48コース1からコース18まで行ってみたいな感じでだーっと流れていったっていうようなイメージですまあでもこれを見てもそこまで綺麗になってるわけじゃないからそこまで単調になってるかどうかわかんないですけど上がったり下がってるかもしれませんが。 さっき の, その時系列っていう感じであって、そこになるを M が小さい場合はこの辺でこんな感じでサンプリングされて、M が大きい場合はサンプリングされてっていう、その横軸っていうのが横軸はステージ、このステージの番号じゃないかっていうふうに思います。ただし単調性があるかどうか分かんないですね。分かっ下がっったたりり下してるかもしれませんだからあののサードとかフォースの中で上がってるかどうか分かんないけれど、一応そこの何だか そうですね。というのが、一応、その、時系列との関係というふうに、まあ、そういうふうに我々は思ってますけど、なんか、そこの、だから、そこの、だから、今さんがおっしゃったような、サブゲートをするって言うながら、ある種、サードとシックスを、あのをパッと入れ替えちゃったりとかっていうふうにして、な、は、る、い、べく直して、はい、同じような解析をした場合には、変わっちゃう可能性が。いや、入れ替えても、だから、得意分解だから変わらないです。あああ 複数分解順序入ってないので、八百十個の方向をランダムにシャッフルしても E は変わらないから結果は変わらないです。だから感覚でしか入ってないですね。ランダムにとったときに一番近い時間格差はどこですかって言ったのが平均として短くなったり長くなったりしてるってことですね。 データの中になんとなくおそらくそういうつながりがあるだろうっていうぐらいのこと。そうですか。どうぞ。あ、えっとそうですね。言葉遣いの違いなのかもしれないです、はいはい。その 時, 時系列というよりはそのノイズをどう定義したかっていうのが重要なこととしているんです。はいそうです。 サンプル数が増えるとその読み取れる情報が増える分その他の検出手法はちゃんと分かってないんですけど他の検出法だとその支配的なシグナルであるかどうかの判定がその難しくなってしまうのがに対してその今回の手法はノイズの定義をしっかりしている分しっかり検定ができるっていうことかなと思っんですけどこれはだから M がちっちゃくするっていうことは普通は検定だと悪いことなんですけど。 その場合はいいことになってるっていうところが肝でなんか僕がやってた経験的に M をちっちゃくしないとうまくいかないんですけどその理由はこれなんじゃないかっていう話です普通は M を大きくしたほうが検出力が上がるのであの良い結果になるっていうふうにみんな思うんですけどただあれの問題は N 個として M の現代を無限大持っていくとあのどんなにちっちゃなやつでも優位に差があることになっちゃって。 M を規模い方にっていうのはあの、ちょっと基本なんですよ、ね、<笑>だから決め打ちのピーチでやっちゃうと、いくら多重比較を補正しても、全部シグナルになっちゃうんですよ、<笑>ただ現実には例えば、2万個の遺伝子に対して10億人連れてこいとかできないから、それを起きないんだけど、できるようになっちゃったらやっぱりリサンプリングしてやるんでしょうね、現実には。 ど, どうだあごめんなさい。<笑>あの、いいですね。あ、感じな質問で。あの全部ノ人工的に全部ノイシグナルゼロってやると、さっきのカーブだと思うんす、まあ。全部ノイズにしちゃうと、だから、あのこの辺になっちゃうそれは分かるわんですけど、はいはいはい、の後に出ててきた同じプロトコルでやっいると のなんかカーブがで フ, フィッティングカーブになるよう、ね、にこの次に次にあこ れ, これとかこれだ、はいはい、これだはいこれまはどうなるんですかもうもう一回言ってくださいあ全部乗り方ですか、うん、多分だからゼロいっちゃうんだと思いますけどえっ、ー、と N ゼロがゼロになっちゃうから多分マイナスの限界に飛んでっちゃうんだと思いますけど飛、ね、ばないでこうビューっていっちゃう ログだからゼロになったらマイナス限界しちゃうから、うん、このままこういっちゃうじゃないですか。あ, あ、そうですね。<笑>それそれはなか数値的にも確認して。ああ、全部ノイズにしたらですか。まあそれやってみればよかったかもしれないですけど、でも多分それはそうなっちゃうんしすよね。 あのうん、全部ノイズにしたら M0 持ってったら全部ノイズになっちゃうから、うん、この NI300 みたいなのゼロになっちゃうから、うん、なんか難しい問題だとそうなってだからノイズとシグナルと区別できないような問題<笑>やったらそだからあのすか、えー、だから検出できないそのへんはだからあの例えばスピングラスみたいな場合ですよねスピングラスに対応するかどうか分かんないですけど ドリフトシグナルがそんなに比率が大きくなくて、かそうですね、期、は、待、いまあはい、としてはあのーおな、同期してればシグナルだと検出できるから、見た目上、ランダムでも同期してれば、できるんじゃないかなと思ってますけど、レプリカシメティブレーキングってそういう話ですよね、まあまあ、パッと見は段数だけど、あのブロック対空化されてるから、あのー クラスター化されているので、えっ、ー、と見た目上ランダムだけど実はズブありますっていうようなスピーグラスモードなんですけど、いやもう僕の人はもっとすごくしいルで、あのうまくいった検出できたで、まああったんですけど検出できなかった例はここ見えないていくっていうカーーに見えるんですか。まあでもそうなりますよね。その<笑>そう そ, そういうのは実際には試していま試してないですけど。うん と NI300 と計算してもゼロになっちゃうだから。か、か、全然関係ないのか、シグナルとして拾われてるのかな、拾われてくるのかな。全然関係ないのしない、ああ、どうなんですよ。それだから、シグナルが間違って、あ、ノイズは間違ってシグナルとす う, う, うことあるから、それはだから、我々が思っているのがそうなったら、対らになっちゃうから、区別できるんじゃないのっていうふうに、全部ノイズだったら、 こういういなっちゃうから、まあ、理想的にはそうなんですけど、うん、数値で一見的に、うんうんえー、どうですかねそれはなっちゃうだから間違ってシグナルだと検出しちゃう可能性が全然ないかって言われたらそれは確かにそうです、うんはいうん、2つ質問させていただきま、はいてるんですけど多分1つ目の方は多分問題ないと思ってるんですけど確認のために伺いたかったんですけどあの 手法上は、まあ、要はノイズをモデル化してそ の, その 分, 布分布というかそれに当てはまらないものはシグナルだとはいはい、はい、見るということなので多分問題ないと思うんですけどそ取ってきたデータがその区間の中であの否定常つまりその自己相関の長さが変わるようなあるいはある状態から全く違うトレンドのものに変化するみたいなスイッチングするような時系列が含まれてでもこの手法でシグナルを 検出できるのかっていうのが一つと、もう一つはあのノイズノイズ有機同期みたいなノイズで同期するような形だった場合の時系列まあどどんな時系列になるか僕よくわかってないんですけど、そういった場合でも出てそのシグナルはシグナルノイズはノイズってちゃんと分離できるのかっていうのが伺いたいです。で最初の方についてはそのスイッチングしちゃったらそこで相関は切れちゃうから。 えー、とスイッチング感覚よりもあの長くなるぐらいサンプル数が減っちゃったらそれはノイズだと思われちゃうと思います。ということは、案にそのシグナルというものは取ってきた時系列の中で、データ感覚の中で、ある程度、定常なな何かがあるみたいなそうですね、定常な形であるというのが大前提ですか。 変わるときにグルーピング変わらなかったら多分検出されると思うんですけど、グルーピング繰り返ってちゃったら多分無理です、ね。ああ、はい、ました、はい。で後者の方はえっ、ー、とラン数でも同期してれば同期だから多分検出はされると思います。あわかりました、はい。ありがとうございます。あ, ありがとうございます。うすどうぞ<笑>えっと前半の話と後半の話で。 指標がそれぞれ、ぞ最初は、えー、と N300 っ て, って上位300使ってましたで、うん。で、後半の方は旋回中950回っていうふうになってました。で、なんか本当だったら、ここのところも何かしら検定かなんかをしなきゃいけないのかなって、はいえーまあね、ちょっと思っちゃったんですけど。た<笑>だなんか全然分布が違うので、さすがに、えっ、ー、と、この分まで一緒にならなかったので、うんで、うん、そこまで。 これ、格好が全く違うから、同じことできるっていうのはちょっと難しかったんですけど、<笑>そこまでユニバーサルじゃな い, い、なん何かの指標でゼロに持っていったら、エのゼロに持っていったら同時だと全部消えちゃうようなものなって考えてやるっていうところは、それは工夫しないといけないと思うんですけど。か一方は検定で、一方はこの950回とかっていう決め出だったりとかっていうの <笑>まあ、そうですよ<笑>これをあの時系列にあデモデルに分かないであるかってやれればいいんだけど<笑>そこまでユニバーサルじゃない。<笑><笑><笑>だいたい終わりですか、ね<笑><笑> このトンチンチカーの質問もかもしれないですけどえっと、え、シングルセラーのセックを考えたときにいろんなサブタイプの細胞が混ざって、はいはい、で少数個取ってきたときにその場合もシグナルっていうのはんですかねその、まあ、各クラスターを規定するような遺伝子発現のパターンっていうのがシグナルになる気がするんですけどそういう多クラスがあった場合とかでもこういうのってか。 一応できたりするんですか、ね。一応、ファンの方はタクラスですよね。うん、ああ、はははタクラスみたいな。ああ、まあ、そう、そう。ただ、この場合でも、変数ス選ぶのに、ラベル使っちゃってるから、うん。シングルスレートやろうと思うと、うん、あの、なんか別の基準を持ってこなきゃ、うん。無理で、と思うんですけど、そ、う、れ、ん、ーラベルはついていないんで。はい、はい、はい。 もう割り切って、あのー、ガースブックになってるかどうかだけで見て、うんうん、こっちを選んで、そっちから逆に、えー、UMAP かなんかに見て、うんうんあのー、細胞をクラスタリングするっていうことをする方がいいのかっていう可能性もありますけど、うんうんうん、シングルセルの場合、まあ、UMAP かなんかで、わっと低次元化して、とある遺伝子の発現の軌道とかなんか見て。はい あ、ここののクラスはこの遺伝子発現高いねみたいなか そ, うそういうのでもう目で見 た, 見る見見た瞬間にあこれシグナルだねってことが分かると思うんですけど そ, そのケースって、L、n この場合 M, M が多いですよねそごそうですそ う, そう、うん、です<笑>先生の場合はサンプル数が少ない方がうまくいくっていう話をされてて シ, シングルセルでも、うん、トラジェクティ解析 とか、うん、ベルシティ解析みたいなことをしています。よね、うんうん。だから、シングルセルの場合も、多くの場合がなんか暗黙に時間が入っているから。うん、多分そっちを引っ掛けてることになるんだと思います。うんうん、シングルセルっていうのは、あの、もちろん思うの。 多様度がちょっとどう見るかといわれるんですけど、うん、本当は時間が僕に入ってるんだけど、い、う、ろ、ん、んな時間段階 の, あのそれが入ってるから、長、は、つ、い、いてるって解釈する場合があるので、はい、多分そっちを引っ掛けてるっていうことにな る, のかあなるほ、うんだと思います。 さっきの怖さの人だと絡めてるんですけど、神経進行とかの場合、あのホワイトライブみたいなのを打ってたらいいんですけど、なんかャーハタみたいな、まああのなね、神経スパイクみたいな、パーツ状のワイチャーハンターがたれんですけど、でもワイチとーハンターは、かえっなコストの中、カオスティンじゃない脱走みたいなの、まあ、こは、ホワイトライブってこい。 それはよく聞かれるんですけど例えばこの遺伝子発現プロファイルの場合は一個一個の遺伝子の分布はガース分布じゃないんですよね。それなんか負の二項分布ってなるっていうことに業界ではなっていてだからこの話をするとみんなが言うのは遺伝子の発現プロファイルは負の二項分布なんでガース分布じゃないんじゃないのって言われるんですけど多分えっ、ー、と。 得意字分解とかすると複数の、えー、と成分を足したり引いたりしちゃうから有限分散の分散だったら何やってもガオスになっちゃうんだと思うんですよねだから、えー、とこういう絵が出てくるんだろうと思ってますただそこは証明もちろんないと。<笑>あのなんか あのてなんかその入社店とかだと私個人化ってなんか重要になってくるって思ってましてはい個人会個人化、はい個人ん個人、はい、なんかそういうのとかを使うなんかこれに加えて返ってきてるなんかアイディアなとかってありますなんか多分今はあのなん今のコング状態にもうのえっ、ー、と<咳> 実施、ね、にしがめっちゃ感想っぽい人だなみたいな感じだったもんですけど、なんか、それの、その、お兄ちゃんみたいなのを考えないときに、どうしたらいいかないそれ、点数にすればいいと思います。時間と個人みたいにすれば、個人差と時間方向を分離できるので、はい。要するにだから あいたあ こ, れこのデータは各個人として1次点しか捉えてないけど例えばすべての人があの、えー、とかあの死んだときから過去に魚を取って10個取ってるっていうんだったら人間かける時間かる遺伝子だから点数にして同じことをやれば多分いいなと思います。わかりま この手法はあの、えー、と M が小さい時にうまくいくということなんですけどそそす、ねそのえー、とこの良さを生かしたままその M が大多 く, く観測されているデータに対しても良さを失わずに適用する。 どどうなんですかそれはなんか考えてなかったのでこれは M が大きくなるとそうかあの時間が短くなってノーズナイもを拾っちゃうって話だから M を多くしたら悪くしかなんないだと思うんですよでこの授業とかで見せたみたいにあの M が多いと T 検定に負けちゃうんですよで、ね、もやっぱり M を大きくしたらこれダメなんだと思うんです 逆に、こう、厳しく、その、あの、単純に、ね、ああどうなんだろううん。<笑> M を大きくして、よくする方法ってあるのかな<笑> M をだから、M を大きくするっていうのは、感性的には、リサンプリングがいっぱいできるっていう意味では、精度があると思うんですけど、ああ M が例えば10個だったらリサンプリングできないので M が大きいっていうのは関数的には効いてると思うんですけど100個の時では 1,000 個のまがそれはたくさんリサンプリングできるから精度は上がると思いますけど M そのもの大きいのを利用するのはちょっと無理な気がちょっとします。 じゃあこれで講演をおしないです。ありがとうございました。